皆様お久しぶりで す, 木津柳三太郎です本日は皆様に佐川電子株式会社の新しい製品をご紹介いたしますこの製品は世界で初めてとなる搭乗型パワードスーツの市販モデルとなっておりまして製品名はパワードジャケット MK3 ですこれが MK3 です早速電源を入れてみましょう 全長2 2 5ル、重量2 5ラム販売価格は1250万円カーボンファイマーをフレームに使用し必要に応じてアルミとのハイブリッド構造になっておりますモーションマスタースレービューおよび弾性関節歩行安定リンク機構を採用し人間の動作を拡大強化することが可能です このパワードジャケットは安定した同歩行を実現するために電子制御されたモーターによる歩行アシストと三半規管や乱系能、急形の機関がシームレスに連携することで極めてスムーズな歩行が可能となっております。また特筆すべき点としては走行時の安定性です。 このように街中で走っても誰にも気づかれることなくまるで隠密のごとく疾走することが可能です上半身につきましてはモーションマスタースレーブシステムにより 操縦者の意志が即座にパワールジャケットに伝わります。指先も繊細に稼働させることが可能で、このように生卵をつかむこともできます。この機能は卵かけご飯を作る際にとても便利でしょう。さらに、ご家庭の台所の片隅にパワールジャケットを1台ご用意いただければ、直接生魚を触らずに調理することができますので、手を汚したくない奥様方にとって、包丁やまな板と同様に、 手放せない調理器具となるでしょう。この全面にマウントされた大型キャノピーは驚くべき効果を発揮いたします。こちらが普通の女子高生。こちらが大型キャノピー越しに見た女子高生。大型キャノピーは女の子を可愛らしく見せる効果を最大限に発揮することがご確認いただけるでしょう。この事実も パワード ジ, ジャケットの登場は非常に簡単です開ける乗り込む閉めるスマイル以上の4ステップで簡単に登場することができますのでいつでもどこでも。 どのような状態でも稼働が可能ですちなみに戦闘態勢に入る場合は開ける乗り込む閉めるアンガーこのようにした方が緊迫したその場の雰囲気を壊さずに済むでしょうさらに 長年連れ添った恋人との別れのシーンの場合は開ける乗り込む閉める傷柳さん川子傷柳さん川子行ってくるね死ぬんじゃないぞ うん、このように恋人を危険な場所に送り出す悲しいシーンにもパワージャケットは最適です1970年代から80年代にかけての日本は経済産業省 当時の通産省が主導し、半導体技術の研究開発を進めることで、世界的な競争力を獲得することに成功いたしました。いわゆる電子立国です。今日の日本の現状はどうでしょうバブル経済崩壊以降、失われた10年、20年とも言われておりますが、今回ご紹介した パワールジャケットをはじめとしたロボット技術こそ21世紀に再び日本を立国するための中核的な役割を果たすのではないかと思います冒頭申し上げた通りパワールジャケット MK3 は世界初の搭乗型パワールスーツの市販モデルとなっておりますが生産能力の都合により先着 5台までの受注生産販売とさせていただきますますたこのパワードジャケットが普及した30年後の世界を描いた漫画を制作いたしました特設サイトにてご紹介しておりますのでお時間がございましたらお目通ししていただければ幸いです。 傷も疼いてまいりましたのでこの辺で失礼させていただこうかと思いますそれではまたどこかでお会いしましょう